休みの大冒険で す, 違 い, です<笑>いいよいいやい や, <笑>や<めて><笑>いらっし休みオーケーしよっか。 うん。モグラみたいに見える。<笑><笑>穴掘ったりし、あ、なんかしとる。 ツでも甘草一品食べ過ぎておなか壊したりしてんのかしら コケが膨らんでる、なんかついてる。何？虫？飛<笑>んだ。虫？虫がつついとった今。え、で今飛んだ。巨人にはなんもうみんなが隅からしてみたら。どう？どっえっ、ー、とこれじゃ動画に映っうん。動画で撮ってるや、はい、今。早っ。 いいめっちゃくちゃ食べていい。ただのあのグルメテーブル。た<笑>だバイキングやん。バっキング。きんはおいしそう。うわ、これは刺された痛そう。なんだ、そんなクックリこれは、なんだ。<笑> <笑>で も, もリラックスしてるねいうよくよく、ね、ばあちゃんカバー変わったよね。<笑>こ<れ>ね<笑> いいじゃん、クリーム色でいいだって ね, だってねぼろぼろなあんでこるポンポンやん。えー<笑> <笑>ほっぺがめちゃくちゃポンポンになってくるよ<笑>。中には草ばっか。今日の生理品。可愛いね、やっぱ。<笑> 泣きぎるさに。じゃあ、ちっちもんにうかなもうこれは草原やねもうあのあのスミちゃんからしたら草原やねここ。ねえ大草原やね。ほんでここは山。<笑><笑>ああ行き過ぎた。ほんでここは森 結局はチャンネルやるの。やるよ。かわいい。どんだけ入れるの、ね、休み。<笑>分かっても。あ、あれて、それ。それを。恥だせ、恥だせ。あー<笑> 映ってる今ねとりあえずすごい雑ほっぺがえらいねわでね。 ネ我が家の日常キャンディチャンネル言わんかったっけチャンネル目、うんうん、いかわいいかわいい、うん、三角地帯でここは、うん、お夕日に当たってまだ夕日じゃないけどね夕日おジャンプしたさようなら 泥泥泥泥。